いいですえー、業家および事業主のモチベーションは誰が上げるのかって話をやっていこうと思います。よろしくお願いします。えっとまずえっと1人1人で独立開業したりだとか、自分自身の店やってるとかね。まあ、個人事業主でもまあ、会社のね。株式の代表だったとしても、まあ何にしてもですね。まあ、自分自身のあのモチベーションを管理してくれる人はいないわけなんですよね。例えばうち の, の会社でもよくやりますけれども、例えば面談とかしてね。もうこれでモチベーションが下がってるからっていうので。 まあいいろろだからこんなことをかけてあげたりとかこういう意味なんだよっていうことを教えてあげたりとかっていうまあそういうことをやったりとかっていうタイミングはあるんですけれどもじゃ あ, あのその面談をやってる自分自身ですね責任の持た人例えばマネージャークラスの人だったりとかまあ社長もしくは今言った通りあの生態院とかの事業主 の, の方とかどうやってモチベーションを自分で管理していくのかって話なんですけれどもまあ私の持ってる結論から言うとやっぱモチベーションが下がるって状態になっているのは正直あの。 まあ、一言言うとビジネス向いてないって思っちゃうんですよね、正直私の。正直な考えです。で自分自身の面倒を自分自身のいわゆる内側から出てくるその何かとかが分からずに、外的な要素ばかりに、なんか話を聞いたりだとか、セミナーを受けに行ったりだとかね、本読んだりだとか、映画見たりとかっていうのに左右されるのはこれは良くない。はっきり言って良くないです。でそういうような状態であれば何が起こってるのかって言ったら、まあ言ったら薬みたいなもんですよね、対症療法。 腰が痛いのに痛み止めばっかり飲んで腰が痛くなってきたら痛み止め薬腰が痛くなってきたら痛み止め薬自分のモチベーションが下がってきたらセミナーに行くとか自分のモチベーションが下がってきたら映画を見る自分のモチベーションが下がってきたら他人に刺激をもらいに行くとかっていう感じでしか管理できないのはこれはもうダメですねはい まあ自分の内側のことをよくちゃんと向き合ってたりだとか、自分の奥にあるものが何なのかっていうことを、日頃から深くですね、追求して考えておけば、モチベーションが下がるっていうこと自体にならないっていうのが普通です。はい。普通というか私の考え方です。すいません。はい。なんで、ただよくいただくのは、ひょいに独立開業して、まあ、あと10年この仕事できるかな、嫌やなとか、今日も患者さん、売上立ってくるといいんですよね。売上立つまではみんなそれ目標にして100万目指していくけど、 った後にもっと楽してお金稼げへんかなとかいう思わはる意図が多いんですけれどもそれでやっぱりモチベーション下がってるのはやっぱ良くないと思いますねなんで治療科なのであればどうするのかって言ったらいやまず1個はやっぱり、ね、体を鍛えた方がいいと思うんですよねコロナもあるし外出も減ってるし体を鍛えるっていうことをおっしたりだとかあとはやっぱりあの自分自身が何て言うんですかね無になれるとか空になれるというかもう要は 事業の新しいアイデアだったりだとか違うことを考えに行ったりとかするような習慣習慣というかモチベーションが下がる前にモチベーション下がることに関してあのそういうふうにちょっとならないための日頃からの管理の仕方とかケアの仕方え自分自身だからまメンタルヘルスっていうんですかね分かんないですけどということをやっぱり研究するのが大事だと思いますで実際に私も治療科でね病院でよく患者さん見させてもらってますけどそれやってるとやっぱり自分の体の 状態をあのどううすれば落ちていいくのかっていうのかが心身相関ななののででで心心状状態体の状態体あれば良くなるんですね、はい、で心が病むと体も悪くなってくるという、まあ、そういうつながりがあるのはもうあの治療科の人だと当たり前によく分かっていることだと思うの で, でまず患者さんの体ももちろん我々見ていくけどその前に自分自身の体の状態を見ていくということをや っ, ぱやっていくケアできるようになっていくということに な, ならないと、まあ、私は本物じゃないと思いますね。 結局、その場限りの、回数券だけ売るセールスマンになっても治療科はしょうもないですよ。やっぱりもっと人の体のことを研究していって、追求していって、えー、なんていうんですかね。まあまあ、あの、一流を目指していくってことをやっていくことにやっぱ意味があると私は思ってるので、売上だけでやっぱ一喜一憂してるような次元にいるようだと、まあやっぱりその、そこから先やっぱなかなか見えてこないんじゃないのかなっていうのもいますので、例えば考え方を変える、モチベーションが下がるとか下がらないとか、そういうふうな、 あのなんてパラダイムから抜ける。抜けてもっと超越した自分になる。突破。そういうふうなパラダイムから抜けて突破するということがすごい大事だと思いますので参考にしてください。では今日モチベーションの管理の仕方はどうしてるんですかっていう質問が、まあ、この前の、ね、パートナー寄せ講座っていうところの質問であったので、まあ、それとほとんど同じ回答。まあほとんど同じ回答というか、まあま あ, まあちょっとはしょかなりはしょってますけれども、回答させてもらいましたので、まあ、この動画、YouTube を見てる方も参考にしてください。面白かったらチャンネル登録お願いします。下のリンクに えー、独立開業するための指南書が無料でダウンロードできるんで、今すぐ見てください。に加えてください以上です